恭棒了我们这里就继续嗯，第一章刚结束啊齁那这边有 d o c 的关系所以它会有那个 d o c 机体可以开那我们来看一下这个他的那个机体的影片都是影片其实只是对话啦 然后呢，这游戏的那个换乘啊其实跟机器人大比较不一样就是它其实它没有办法很自由的换成它就只能特定机体给特定下来它比较像是这样哦。就机体其实是驾驶的一个装备它比较像这个样子像我们那个提拉它就只能你你你就只能开阿斯特莱亚或 阿斯特莱亚 ,NEXT, 这样、OK、那现在我们飞米子他走天舞可以驾驶他还没有后机机、OK、那这个新机体其实性能算是全面性的提升啊是差蛮多的。嗯 那商店商店现在还没有解放新的技能我们就先不去。那星光方块这个就是技能树啊。嗯原则来说就是点技能用的。 就这样我 们, 我們 下, 下面还有隐藏还有新的职业这样但但是这些职业都还没有开启我们要先把这个自己的基本职业点满。那当然我们最先就是要先把必杀技结出来数值其实是其次。 然后他又很规定一定要按照你的那个按照那个技能数去解 两把刚好可以啊嗯那点数不够了一杀技那因为这个其他角色是才刚加入所以还没有可以他的那个 动力设计，动力设计在这个位置哦，这个位置。 因为必杀技的强度差蛮多的所以我们一定先解锁必杀技为主呵呵呵不够点数不够差一百 为什么这边好像看不到 B3 哦有重力射线重力射线应该是这一个好远啊然后它的那个点数特别少 就很穷啊什么都没有那有买 DLC 的话就会有这些初期就会有这些奇怪的晶片这个幸运加是可以加钱 前期我们需要摊一点资金。 地球女武神是攻击力随仇恩值上升。那因为是坦嘛所以。这个是争议的射程加一那争议的范围加一。那能力这里也要自己装备。 就我们刚刚在那个新盘里面选择的那个被动技能都还没有点出来啊到战舰内晃一晃 因为刚提拉身上穿的那件制服啊他会在下一章才会去讲。所以这其实这个剑内的这个支线的部分算是我蛮诟病的就是他有一点太过提前就放的时机不对啊。这真是蛮尴尬的。的 所以讲到军舰跟咖喱的关系啊其实这个算是日本海军的传统啦之前我住在横滨的时候也是偶尔会去那个中华中华街横旭贺那边吃他们的那个海军料理海军咖喱啊 都是为了避免船员在海上忘记日期没有时间感所以每个礼拜周末固定都会出料理诶出咖喱这樣 宇宙科学资料室这其实也是游戏中那个收集资料的地方来我们看登场人物的部分呢其實这个会让人想要吐槽你看你看那个地球意思所以它叫 Terra Terra 就是地球的意思嘛然后那个天体悲迷糊悲迷糊就是 就日本人命名的那个北米湖叫 Himiko, 那他的名字叫 Himiko, 對那 Luna,Luna Luna 就是月球的意思嘛月亮的意思叫 Luna, 那 s u n 就是太阳那 Mercury 就是水星那 Venus 就是金星那 Pluto 是冥王星所以这棋子你會不会觉得说啊。 想要吐槽的你要成为新之子的第一条件就是你的名字要被取成新體的名字你才会成为新之子的这种感觉。对不对这是有点让人想要一开始想要吐槽的地方。对。那其他的你看像这个基里昂那那个梅迪亚那明星。 艾扎克这些就是比较正常的名字所以他们都是普通人對對啊。那你看前面都是我们一般的角色那下面是敌人那把观测者放在这么后面其实这是不是暗示所观测者他其实也是跟 敌人有可能会有关系的也许吧嗯阿斯特莱亚的 名称的来源是那个希腊神话女神阿斯特莱亚其实看看名字就就知道她其实没什么没没没什么算是没有什么太难懂的本章。那那个天舞他是那个天舞天皇这其实可能不是就没有在注意日本史可能就比较不会那么的容易 理, 理解但是应该还行 对那这里其实比较爆梗的就是那个天舞飞鸟他他他这边其实他就已经暗示了就是我们飞迷子他也是有后继继的那那只是说他现在因为剧情的关系所以他还没有给我们你看他这边就已经秀出来了这其实就有点爆雷嗯那天照其实 天照蛮好理解的嘛太阳就日本神话那个天照大名神天照那我们上面这些嗯哦佩达索斯是那个一样是神话的名称这样那我们这些都是 DLC 的机体那我们现在它就全部秀出来其实这个是蛮尴尬的 但因为他所有游戏就这些机体啊 ,DLC 机体他因为机体是专用机都是每个驾驶的专用机所以虽然你有 DLC 他就直接给你了但是因为没有驾驶员所以他也不会出现。大概是这样。那人物交流是我们刚刚在那个键上去按的那几个直线。 那这个影片就是我们每一章的开头的地方那特别内容这个也是 DLC 加入的部分但是这个要建议在特定的章节之后再来读这样嗯那我们就这边就先结束那这边我们只能<咳> 先初嘴啊因为这个都还没有开放。哦推荐等嘴嘴嘴嘴那我们现在已经八嘴了。よく k てくれた二人ともおかげで看我看看我看看我看看我看看我看看我看看我看看我看看我看看我看が奪われたと看我ば看我でも我さ当面はお前我看看我看看看我看看我看看看 小隊長を頼めるか私は構わないだがいいのかそういうのはファーストスター卑弥呼の方が適任だと思うのだが無理無理私には舞台式なんて無理だってば初めから無理と決めつけるな何事も経験だいやいやその経験がいきなり大舞台の実戦とか無理だから 今回はサンちゃんから勉強させてもらいますでリレイヤーの艦の行方は分かったの現在メイが観測中だ相手が巡洋艦である以上この中域での逃走コールは限定される要は時間の問題ってわけねあのメイって何なんですか多分システムか機能だと思うんですけど ああ、そういえば説明していなかったねメイトはこの艦アステリズムの中枢を司るメインコンピューターの名称さ艦の航行や攻撃防御艦載機とのデータリンクなどの主だったシステムを統括しているメイがメインコンピューターということは理解しましたそうなるとプルート新はその生態ユニットなのですか前にも話した通り 僕とというスターチャイルドはちょっとだけ特殊でね人工知能に星の意志が宿った存在なのさ陶器の知る人工知能はまだ完全に人間の人格や性格の模倣まで至っていませんですがあなたのそれは陶器に人間と誤解させるほどですこれも星の意志によるものなのですかいや星の意志は AI に心を与えるほど万能ではない。 僕という存在はある少年の脳をコピーすることで生まれたいわば疑似人格なんだ僕自身この感情や思いはプログラムがコピーした少年のものかと思っていたんだけどどうやら僕にも心はあったようなんだなるほど実に興味深い話です僕としては君の方こそ興味深い存在だけどねそういうわけだから 人と機械の境界にある者同士ヨダカ君とはぜひとも仲良くしたい僕の友達になってくれるかな陶器でよければぜひでは今後ともよろしく頼むよ我が友ヨダカこちらこそよろしくお願いします友プルートよかったですねヨダカ友達ができてそうだ せっかくだしこの時間でサクッとやっちゃおうメディアさん準備はできてるもちろん準備できてるわよそれじゃあ早速だけどテラちゃん向いてくれる どどうでしょうかこういう服は着たことがないので似合っているか不安なのですがそんなことないよ制服バッチリ似合ってるよテラちゃんマスター提案がありますせっかくの制服ですので皆で撮ってはいかがでしょういいわねそれ撮影なら私に任せて。 私はいいわ遠慮しとく何を照れているマーキュリーほら行くぞちょっとさん引っ張らないでってば私たちも行こうはいそれじゃ取るわねはいチーズ03就是 太陽系第三行星星地球何をしているん次の出撃の準備よさすがにオリジナルワンで出て傷物にするわけにはいかないからね追ってくると足の速い缶みたいだしきっと追いかけてくるはずよあでもさっきの戦闘でこっちを打ってこなかったってことは 武装は積んでないのかなああ、そっか研究機関の GT ラボが戦艦を保有するのは軍が認めてないのかじゃああの新型クエーサーの輸送艦かならこっちから仕掛けられるか違うあれはクエーサーじゃないステラギア1億年前に存在し 我々が消滅させた古代銀河文明が使用していた兵器でありお前たちがオリジナル1と呼ぶそれの総称1億年前私はかの戦役で一度だけあれを見たことがあるあの時も星の意志を宿した者たちが使っていたえウォーカーちゃん1億年も生きてたの見た目そんななのに 前提が異なるそもそもお前たちと私たちでは時間や寿命の概念が違う故に概念の異なる時間は時として私たちにとっては牢獄にもなるこの宇宙の言葉で言うなら時の牢獄時の牢獄かだが我々は鍵を手に入れた あとは箱から鍵を取り出すだけそして私はマスターリレイヤーから大いなるゴッドリレイヤーへと消化するテラこんなところにいたんだひみこさんリレイヤーの缶はどうですか残念だけどまだ発見できてないって そうですかとそうだったちょっとお仕事を手伝ってもらってもいいかな手伝ってほしい仕事って野菜の皮むきだったんですねちょっと意外です意外あ皮むきが嫌って意味じゃないですよこういう缶での食事ってレーションやレトルトのものばかりだと思っていたので。 川はひみこさんんが係なんですか宇宙で生活する以上は手の空いている人ができることをやらないといけないからね宇宙生活が長いとこういう作業に癒されるんだ卑弥呼ちゃん初めの頃は指を切っちゃってむいたじゃがいもが血だらけだったもんねあの頃に比べると上達したよメディアさん ブリッジのの方はいいのそうだも観測もプルートちゃんがいるからね館長が今のうちに休憩してこいってそれでテラちゃんにはまだ私たちの組織のことを説明してなかったのを思い出して手伝いがてらお話ししようと思って来てみたのいろいろ聞きたいこともあると思うけどまずは私たちアステリズムについて説明するわね 私たちアステリズムは地球連合政府が設立した重力技術開発機構 GT ラボという研究機関に所属しているの確か宇宙開拓や外宇宙進出のための重力技術の研究をしているところですよねその通りでもそれは世をしのぶ仮の姿実際はリレイヤーによる天の川銀河への進行から人類を守るべく 地球連合政府が設立した組織なのそして私たちアステリズムの目的は大きく3つ1つ目は来るべきリレイヤーの進行に備えて星の意志を宿す能力者スター・チャイルドの発見2つ目は発見したスター・チャイルドのパイロットとしての育成3つ目はこの超重力航行試験艦 アステリズムの試験高校のはずだったんだけど新しくオリジナル1の奪還が増えちゃったのよねあそうだ結局オリジナル1って何なんですかなんとなくすごく大事なものっていうのはわかるんですがそいつは俺から説明しよう。 暇だったからなプルートに任せてきたまあプルート君なら大丈夫だと思うけどいいのかなそれでさて<音楽>オリジナル1のことだったなすべての始まりは数十年前南極に隕石が落下したことから始まったその大家都喜歡把隕石の調査に GT ラボの全身組織が調査員を派遣した だが、そこで調査員たちが発見したのは巨大な石ころではなく人型の兵器だったんだそれがオリジナル1そうだそして同時に機体に残されていたデータからリレイヤーこの宇宙の消滅をもくろむ存在を知ったんだ地球連合政府はリレイヤーの進行に対抗すべく GT ラボを設立し オリジナワンから得られた技術をもとに地球性ステラギアの開発を開始したここまで話せばわかると思うがあの機体にはリレイヤーに関する情報と地球を超えた文明のテクノロジーが秘められている軌道エレベーターやオービタルリングの建造にもオリジナルワン由来の技術が使われているそうだ人類の宇宙開発時代の幕開けにそのような事実が隠されていたのですね 陶器はこれまでにないほど感動していますさてかなり話し込んでしまったがそろそろ頃合いだな頃合い俺の読み通りならそろそろ敵艦がアステリズムの作的にかかるはずだ何何が起こったのブルート何があった どうやらこちらが仕掛ける前に向こうから仕掛けてきたようだ。まったく、してやられたよ。ステラギア部隊は出撃を急げ。準備できた機体から出撃だ行くよ、テラ 哦、oh, 记了很多。 嗯也还好四打四嗯然后有一个宝箱选择初级，嗯好好固定要在这么歪的地方我们的状态的话是八级六级六级六级 ちステ失ギア部隊の展開を確認各機迎撃を開始してくださいオリジナルワンがいないルナは出ていないのでしょうか敵の中に1機だけクエサーを発見しましたおそらくあれに乗っているものと推測できますあれに乗っているのは間違いなくルナですね。 ルナが私の言葉を素直に聞いてくれるとは思えませんまずは機体を無力化しますあの機体やっぱりお姉ちゃんなら出てくるわよね今度こそ死んでもらうわステラギアアストライア道を切り開く真是討厭了在這 规定你到在这个位置拿道具那顺便拉一下仇恨值不是哥你要拿到你要拿到你要拿到 じゃない EMC 最大ファーストスタートして。技能呃還沒有 嗯那一只反正也射不掉消血作先行到に入る啊四百零六那可以打死啊。 打不動<笑>完全打不动。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 パイロットとしての腕の差が出る行くぞのしい傷じゃないのれるだとに、m c 最大行くよに、いいのに、いいのに、いいのに、いいのに、いいのに、いいのに、いいのに、 私もは鬼龍だ。ってこで。私は誰の代わりでもないわ。はそ お姉ちゃんに近づけてるといいんだけどな。あっ、今日、君を尊いい加減どうしのよあんたは今日、この場であんたを殺してすべてを算してやるんだからう嘘 が止まっ た, いったくやってくれたじゃないやっぱり機体性能が違いすぎるかでもお姉ちゃん相手に生きてるのは儲け物ねルナ諦めて投稿してください 悪いようにはしません追い詰めた気でいるところ悪いけどたった4機しかいないのにちょっと前のめりすぎじゃない<笑>しまったアステリズムと離れすぎたてなわけでウォーカーちゃんゴー了解した。 敵の攻撃がメインエンジンに被弾速度維持できませんこのままでは航行不能ですち し, してやられたか急いで姫子たちを呼び戻せくそ、これでは追跡が指示通りエンジンを潰した沈めなくていいの 今はメインエンジンだけで十分撤収するわよ分かった逃がしません捕まえましたよルナもう逃がしませんけっお姉ちゃん菅に戻ったんじゃないのこのままアステリズムに連れて行きますそこで顔を合わせてゆっくり話しましょうあの日のことを あなたが恨んでいるならいくらでも謝ります気が済むまで何だってするつもりですだからねえお姉ちゃん私のこと本当に大切な家族だって思ってくれてるの本当にもう私のことを話さないでいてくれる約束します何があっても もう二度とルナを掴んだこの手は離しませんまた一緒に暮らしましょうまた一緒に暮らすかうん信じる私お姉ちゃんのこと信じるだから今度は嘘、つかないでよえ待機体からベイルアウトした 来週よろしくー了解したいけないテラ急いでその機体から離れてえっあっでもしっかり掴まれてていけませんマスター 都流血。 ステリズムの足がつぶされている。念のためしばらくはこのままマーキュリーと警戒を続ける。はあこんな状態じゃ奪還任務はどうなるのかしら ?GT ラボ本部の判断になると思うがこんな状況では奪還任務は中断だろうな。あっちゃあ仕留め損なったか。 やれると思ったんだけどなまあいいわ、今回は見逃してあげるけど、次に会った時は必ず殺してあげるわ、お姉ちゃん。そうそ受そ都是う破血流都是うそうそうそうそうそうそうそうそ 逃走したリレイヤーの艦の行方はこちらで捜索を行う奪還任務は一時中断とするアステリズムはオービタルリングで修理を受けてくれ了解した状況は最悪に近づいた逃走したリレイヤーの艦の捜索当てにさせてもらうぞすでに各中域の監視衛星の映像を解析させているよねハレー君 はい、その件に関しては手配済みです。相変わらず君のところは仕事が早いな。自慢じゃないけど、ハレー君を筆頭に優秀な部下たちばかりだからね。僕がいなくても十分なほどにね。な<音>あ<楽>、そうだ、ハレー君。今後の僕らのことを占ってほしいんだけど。 GT ラボとアステリズムの歩む未来ですねそう言われると思ってすでに占い済みです占いハレー彗星とは古来より矜持の前兆とされてきました理由は地域や時代によって様々ですが矜持を告げることに違いはありませんそういったハレー彗星の力を借りた超ざっくりな簡易的な未来予測のようなものですですが 未来予測と呼ぶには曖昧すぎるので便宜上占いと呼んでいるんですスター・チャイルドとはそんな力も持っているのかハレー彗星といういわくつきの星を宿す私だけですもっとも私なんかのものよりもスター・チャイルドの存在を感じ取れる卑弥呼さんの方がよっぽど有能ですけどそんなことはないさ僕たち情報局は君のその力で幾度となく 危機を回避できてきてたのだから結果論ですそれでその占いの結果はどうだったんだあまりいえかなり良くないです当分ろくな目に遭いませんよアステリズムは。 確か私は・・・大丈夫体とか痛いところとかないええ、大丈夫です。ちょっと血が出たくらいですし、このぐらいの出血なら、旅では日にじんねうだかはい。ですが、人間の場合は、軽度な外傷でも、生命に関わる場合があります。 今後はご注意くださいあのルナはどうなりましたかえっと君の妹なら完全に見失った艦の損傷もあって俺たちの追跡任務は一時中断だ艦長ノック女の子の部屋に無断で入るとかありえないからんそれはすまなかった 今後は気をつけよう大丈夫です私は気にしていませんから<笑>妹に敗れたことが答えているようだな正直悔しいです今の私じゃいくら手を伸ばしてもあの子に届かないそれはお前が無力だからだか、長なら 強くなります今よりもうんうんルナよりも強くなって今度こそこの手でルナを掴んでみせますきっとそうでもしない限りあの子は私の話を聞いてくれないと思うんです死にかけたと聞いて心配していたがどうやら気遇だったようだななら我々はお前が強さを手に入れられるよう協力しよう お願いしますえー、この二人思考が脳筋すぎない館長はまだしもテラまで脳筋少々人とはずれていますが無駄にポジティブなところはマスターの数少ない長所ですそういうわけだひみこさんたちと協力して 次ののリレーと戦闘までに仕上げてやれ任せてちょっとスパルタになるかもだけど一人前のスターチャイルドにしてあげる望むところです待っていてください、ルナ強くなって今度こそあなたの手を掴んでみせますどうしたんだい何だ 那大概就是这样啊那第二章第二话开始可以改造武器啦嗯好那我们就到这边